おはようございます。はい。おはよう。今日が終わればゴールデンウィーク。今日乗り越えればゴールデンウィーク。昨日もそこ間違えたやろ。なんかようなじことを言わせるん。はい、すみません。今日さえ耐えれば。お先です。お疲れ様でした。はい、お疲れ。ゴールデンウィークの始まりだ。